こんにちは、金黒です。今、私が最も力を入れようとしているのがツイッターです。なぜツイッターに力を入れようとしているかっていうことなんですが、一般的なお店と一緒で、お店に品揃えが揃ってきて、その売る商品の質も高く、サービスも色々提供できるようになったとしても、そこに人が来なければ、その商売としては成り立ちません。人を呼ぶには、 やはり、いろいろ集客する宣伝方法っていうのが必要だと思います。例えば、一般的なお店だと、テレビ CM とか、あと、チラシ、DM、そういうことが、この集客として考えれると思いますが、今、私が取り組んでる、ネットで集客をしようと思うと、やはりマネタイズの精神からしても、無料で収益化できる方法としては、SNS が一番、 効率がいいんじゃないかなというふうに思っています。その SNS の中でも Twitter 以外に Facebook や Instagram、LINE、あと他にも集客できる方法あると思いますが、一番拡散性があって良さそうなのが Twitter と Instagram がいいんじゃないかなというふうに思いますが、すべて取り組むっていうのはなかなか時間の中で難しいので、 私はツイッターに絞って集客を考えていこうと思っています。私は2011年にツイッターを始めてるんですが、フォロワーさんの数は今日現在で236名の方で、恥ずかしいぐらい少ないです。ちなみに私の子供はフォロワーが1400人以上いて、子供の方が7倍ぐらいフォロワーの方がいるっていうことに気がついて、これまずいなというふうに思って、 今、ツイッターに力を入れて取り組んでいます。ツイッターで拡散しようと思うと、最低でももう1000名のフォロワーさんの数っていうのが必要だと思いますし、理想的には1万名の方のフォロワーさんの数が必要じゃないかなというふうに思っています。フォロワーの方が多くなるっていうことは、影響力のある人間になっていくっていうことだと思いますので、もう少し早くからツイッターに力を入れるべきだなというふうに反省しています。 ツイッターに力を入れようと思ったきっかけは今までツイッターの使い方として2019年1月31日までは動画をアップすると自動でツイッターでコマーシャルするような設定をしていました2月1日からその機能がなくなって自分でツイッターを打つようになってあこれまずいなと思って気がついたのがきっかけでした今までやっていた動画のリンクを単純にツイッターに貼るだけでは フォロワーさんの数が全く増えないっていうことに今更ながら気がついて今ツイッターの攻略方法をすごく研究していますそのツイッターの戦略方法についてはまた違う動画でまとめたいと思いますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは